裏がシールになっているタックカラーを使ってカラフルなうさぎの年賀版画を作りましょうはじめに作業が途中になった時材料を入れておく袋を用意しますビニール袋などでも良いのですがいらない A4 の紙を半分に折り下を少し折り曲げてセロテープで留めたものを作りましたテープを貼った方に名前を書き 集めるときは今回は厚紙の台紙ではなくはがきサイズの大きさを印刷した紙を使いましたアーテックのタックカラー紙版画は業者さんにお願いして1人 1/2 セットに切ってもらい白は裏がシールになっている A4 用紙を4つに切ったものを用意しました。背景にする色を 黒と白以外の中から選びます裏がシールになっていますが慣れていないとシワになりやすいので最初の1枚だけのりで貼ります水に濡れると色が取れてしまうのでスティックのりを使うと良いでしょう両端が空いてしまうので細長く切ったタックカラーを貼りますシールを半分だけ剥がして 枠の中にぴったり入るように位置を合わせます。シールの部分を貼ったら、シワにならないように気をつけながら、残りの裏紙を剥がします。裏に剥がす切り目がない場合は、裏紙の端にセロテープを貼って途中まで剥がし、テープと一緒に裏紙を切り取ります。 色がついている方の紙を間違えて切らないようにしましょう。あとは先ほどと同じように、枠の中にぴったり入るように貼ります。次に、2023の文字を作りましょう。タックカラーを裏返して、上から指2、3本くらいのところに線を引きます。その真ん中に縦線を引きます。 左右にできた四角の真ん中にも縦線を引くと、マスが4つできます。そのマスの中にできるだけ大きく、2、0、2、3と書きましょう。横線で切り取ったら、枠にくっつくくらい文字を太くします。4つに切り分けてから、周りの線に沿って切っていきます。 ハサミの奥の方を使い、ハサミはまっすぐにしたまま、紙の方を動かして切っていきましょう。ゼロの中は半分に折って切ります。切りにくいですね。こんな時は反対から切りましょう。開くとゼロになっています。これを2023の順に並べ、裏からセロテープを貼ります。 裏返すと文字が反対になっていれば成功です顔にするタックカラーは文字の大きさの分だけ切り取って使います裏返して真ん中あたりに線を引きますうさぎは耳が長いので下半分に顔を上半分に耳を書きます耳がちょっと小さくなってしまいました消しゴムは使わずに 一番上に届くくらい大きく書きましょう最後はどの線を切るか名前ペンでなぞるとよくわかります文字の時と同じようにハサミはまっすぐ持って紙を動かしながら切ります切り取った外側のタックカラーもまだ使えるので初めに作った袋の中に入れておきましょう 文字と顔を台紙に貼ります。どちらを上にするか決まったら、顔から貼っていきます。裏紙に切り目がある場合は、半分だけ剥がします。位置が決まってからずれないように気をつけて、残りの紙を剥がします。裏紙に切り目がない場合は、うさぎの顎に当たる部分の裏紙にセロテープを貼り、少しめくって切り取ります。 位置を決めてから残りの裏紙を剥がしましょう文字を貼るときはセロテープから色がついた紙だけを剥がしてくださいテープに貼っている文字をすぐ上に置いて同じように貼っていきます左右が逆になるので必ずセロテープと同じ順番や向きになっているか確かめましょうパーツを作っていきましょう パーツの形もタックカラーの裏から描きます。離れているパーツも紙の端の方に寄せて描くと無駄なく使えます。セロテープに貼ってから剥がし、位置を確かめてから貼りましょう。黒で目と鼻を作ります。これも端から描いてください。小さいと切りにくいので自分が思うよりも大きく描きます。 切り取ったらなくさないようにテープに貼っておきましょう目と鼻が貼れたら鼻の下の縦線を貼ってみますタックカラーの端を長めに細く切り剥がして途中まで貼り付けてから長すぎる部分を切り取ります帽子やネックウォーマー手袋などの小物も作りましょう白い線や点は 白いクレヨンを使って書きます白以外は使えません間違って使うといけないので他の色はしまっておきましょう最後に目に光を入れるとぐっとしまって見えます目が小さすぎるときは塗りつぶしてしまうので書くのはやめておきましょう小さいパーツや細い線が作りにくいときには 白いクレヨンで書いても構いません周りに点々を描くと雪が降っているように見えます最後は湿らせた紙に移します紙には表と裏があるので先生に載せてもらいましょうこれをクリアファイルに挟んで床に置き上靴を脱いでしっかり踏みます先生に確かめてもらってからファイルから出して 紙をめくり取ります2023が正しい向きに出来上がりました時間に余裕を持ってもう一枚作るといいですね文字やうさぎの色と形持ち物や周りの飾りなどを工夫して自分だけの素敵な年賀版画を作ってください